今回はクソザコ a p ク x 実況をします。今回の動画は2022年12月11日記録がしたものですが、これが私が最後にした a p ク x のマッチです。ちなみに今は2023年3月29日です。2022年1月に a p ク x を始めて14ヶ月で69回しかマッチをしてないわけですね。ちなみに私が a p ク x をほとんどしない理由はゲームがひたすぎるっていうだけですが、a p ク x は待ち時間が長すぎませんかマッチを待っている間に開きます。そして、 ゲームが下手すぎてすぐに負けるわけですが8分回って2分で負けるならばすぐに飽きますよねどう考えても待ち時間が長すぎますということで待ちができたのでクソ雑魚実況を始めましょうか私はバルキリーを選びます空を飛べて楽しいからです ちなみに今回の末期で一度も飛ばないということには触れてはいけないですなんで私がチャンピオン部隊なんですか仲間は強すぎでしょうとりあえずジャンプマスターは仲間に譲ります どこに降りたらいいかなど知ります落下が始まったわけですが落ちているときに周りに見えている緑の内容はよく知りません無事着地できたので 武器を探ししに行きましょう。フォートナイトでは着地する前に地面から敵に撃たれて移動距離ゼロメートルで終わるなんていう記録を持っていますとりあえず1つ目の武器を手に入れました他の武器も探します報告ファーストキル発生 どうやらアイテムを拾うのが汗なようですなんか連射できそうな武器を見つけましたどの武器が強いとかわからないので外に出ます敵を見つけました1ダメージでも与えられたら大きな成果ですどうやら敵は2人いるようですすごい撃たれる前にダメージを与えられた ちなみに敵に撃たれ出したらもう負けは確定します。撃ち合いして勝てるわけがありません。ということで負けました。舞台全滅です。3ヶ月前に、今年は4ダメージ20で大喜びしているようです。平均の 18.7 よりもはるかに多いです。ということで今回のデッキ終わります。次回はいつになるのでしょう。